アップルパークに向かいたいと思いますはい本日はですねこの今見えてる電車に乗ってアップルパークに向かいたいと思いますはい今日はですねなんかいろいろミラクルなことが起きたので是非最後まで見てみてくださいはい、えー、これが電車の中でですねなんか2階建てになってましてあの普通の地下鉄とは違った感じになってますでなんかあの僕が住んでたオーストラリアのシドニーみたいな 電車でした、はい、でこれで1時間ぐらいかけてアップルパークに向かいますでもう少しで着くので、えー、階段を降りているところです結構きれいでしたね電車はこんな感じで人も少なくて広い感じでしたこれが最寄り駅 になります。はい、結構田舎にあるんですね。サンフランシスコといっても南の方にタップルパークはあるようです。はい、到着しました。すごい大きい電車でしたね。 から5キロぐらいかなと思うんですけどここが一番最寄りの地域でこっから向かいたいと思いますここからはですね Uber を使ってアップルパークまで向かいますはい、到着しました20分ぐらいですかねで到着しましたはい、見た目がすごい格好良くて でここで降ろしてもらいました。これはビジターセンターっていうところです、ね。はい、こんなガラス張りのショップになってます。すいません、手ぶれがすごいですけど。でここにですね、普通にあのマックとかいっぱい売ってるんですけど、アイパッドとかもあって、普通なアップルストアと同じなんですけど、その中でもここにしかない T シャツがたくさん売られてました。 はい。でですね、この後、なんと、ミラクルなことが起きてですね、急にドリキンさんに会うっていうことになりました。はい。ほ当んと明日会う予定だったんですけど。え、これ、レック、なってる<笑>あ、あの、どったより、結構、サンフラシスって寒いです、ねうん。いや、めっちゃ寒いっす、ね。めっちゃ寒いっす、ね。サンフランシ寒いっす、ね。<笑>ここが暖かいだけで。<笑>これが、あれだよね。<笑>なんか なんか多分、えー、僕が説明するのもあんま当てならないけど、はい、多分そこが入り口なんですよ。<笑>あ、アップルの。アップルのそので<笑>バーって入っていくと、そのあのドーナツみたいな、はいはい、それが見えま、えー、でもそこに入れないんですよ。よなるほどなるほど。誰も<笑>知らない。誰<笑>知り合いはいないです。そう。で、それ以外ここしか多分入れないから。ええー、すげえ。 あともう一個この裏にインフィニティループっていうそもそもの本社がこれ前の本社があってでそこ の, あのところにもやっぱりアップルストアがあってそこでしか買えない T シャツとかはあるけどここ以外にももう一個あってで違う T シャツそっちでしかない T シャツとかもあるはあるんです Yeah, <laughs>、so、I go like six or seven times, it's better. So keep the good distance so you can, you know, sometimes kind of t h i n g happen, you can react to it. Yeah, I can sleep right here. You know. <laughs> リスだ。リスがいます。ここここ。はい。今なんかえー、っとスタンフォードに来ました。あのさっきアップルパークに行ってきたんですけど、なんとドリキンさんに会うっていうびっくりしました。本当に。 あの焦りすぎて、焦ったっていうか、びっくりしすぎて、全然動画撮れてなかったんですけど、もっと明日会うよって、明日会うっていう連絡をしてて、それもたまたまだったんですけど、本当にアップルパークでばったり会って、いろいろお話しさせてもらいました。で、スタンフォード来た方がいいんじゃないのって教えてもらったんで、スタンフォードに来てみました。ちちなんかめゃゃくちゃいい景色で ここ大学でなんか教室がいっぱいあるんですけどすごいなんかディズニーランドみたいな感じで古い建物がいっぱいありましたねしかも自然もいっぱいあってリスとかもいましたねいっぱいでこれから戻ってえサンフランシスコに戻りたいと思います A bit. I wouldn't be going around diagnosing e v e r y b o d y That's it. f u c a that. s t No, no one is going to want to hang out.、Andre's、I'm going around diagnosing him. That's what you're doing.